皆様、カナのことをご心配していただき誠にありがとうございます。だいぶ声は出るようになってきました。体調についてはまだ完全とは言い切れませんが、少しずつ回復しております。3月にまたたを受診するため、 社会保険から国民健康保険へ切り替える手続きに行ってまいります。安全運転を心がけて運転をします。ご心配をしていただき、本当にありがとうございます。3月からまた就職活動を始めます。なかなか YouTube で 投稿する回数は少ないのですが、お役に立てる情報を少しずつ公開しようと考えております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。どうか皆様、交通事故に遭わないように注意してお過ごしくださいませ。See you again! でした。